よしゆきです。 おやつカンパニー夏のゆず塩お米で作ったベビースター式麺ゆず塩味ガリッと新製法のベビースターベビースター式麺 夏の柚子塩。柚子塩味。買ってきました。ベビースター式麺。夏の。味は。柚子塩です。 夏の味ゆず塩ですかああと高知県産のゆず皮とありますねいただいちゃいましょう 袋を開けましたあ柚ゆずのこのなんだろう香ばしいじゃねえやゆず の, の爽やかな香りがきますね、うん。そしてこれがベビースターラーメンゆず塩味ですよ。ああなんか 曲がっていますねんおいただいちゃいましょうんんんお結構パリッ とした食感です、ね、うんあとこの柚子の酸味がきっていて結構割とさっぱりとしたこの何だろう柚子の爽やかな味わいですかよく出ていますようん。 あ, あとなんだろうこのパリッとしていて後味は結構おせんべいの後味なんですけどうんでも若干なんかポテトチップスのような味わいもしないこともないかな少しじゃがいもの味がする気がうん あ、そっか入ってるんですねじゃがいもほら「ポテトフレーク」って書いてあるの見えるかなそうですねあの結構じゃがいもの味もね少しだけしますねやっぱりね、うん、あーでも割とちゃんと柚子の香りが効いていてうん、うん、そうですね リッときて柚子の香りとあとちょっと塩気が効いてるこの柚子の香りとこの塩の味わいですかねそしてちょっとパリパリしてなんかちょっとポテ ト, トチップスみたくなんかちょっとあのじゃがいもっぽいのがわずかに残りつつ。 広がっていく感じですかねああでもいいですねこの爽やかな香りとあのうんこの米粉のなんだろうパリッとした感じが合ってますねなんだろうこのパリッとした感じはじゃがいもで出ているんでしょうかねうん なんかねなんかせんべいとポテトチップスの中間みたいな食感なんですよ難しいな例たとえがなでそれでゆずのこの爽やかな香りがこう広がっていく感じなんですねああちょっと新しい食感かもしれないですねお米で作ったとはあるけどうんまあじゃがいもも入ってるからだろうね、うん 以上ベビースター四季麺夏のゆず塩ゆず塩味でした直射日光高温多湿のところを避けてください